だから「やっと目を覚ました」「昨日の風がちょっと嘘みたいだ」「出かけようにもああ予報が雨模様だ」「どうせ出ないのは夜がけないから喉が渇くっ してやっと「外に出てみようと決めたはいいけど」「靴を捨てたんだっけ」「裸足のままなんて」「度胸もあるわけがないや」「とてもいいかな」「何がしたいんだろう」 こう。